さあ、原さん。い久々になぜか そ, そっちに座ってますけど。皆さんネットアップで検索。検索ですよ。ネットアップを検索してみて。そうですよ。検索してくださいよ。うん、勉強した方がいいですよみんなクラのこと。いい会社ですよ。うん、いやいや、そう、そう就職とかじゃなくて<笑><笑>優秀なエンジニアさんいらっしゃる。そう、そんなわけでね、うう原さん、はい、今日は。あの、またオープニング雑談大した話ないんですけど。うん 昨日元君優勝しましまて あ, あれそう、トパンガリー グ, リーグ優勝しましたあれはぶっちゃけ俺はあのいやどっちも応援してれるしね玄君この番組も来てくれたからほら玄君も応援すべきなんだけど、うん、俺ずっと破壊を応援してますわ、うん、分かる<笑>俺もちょっと<笑>あと野良マもちょっと応援しちゃったあもちろんあの<笑>みんな応援したんだよ俺は全員応援してますよ<笑>でもただちょっと力が入っちゃったのはそう 三日間通して破壊王でした ね, そうですね破壊王は熱かったね、うんうんうん、ちょっと楽しかったねやっぱ見た、うんうん、でも優勝したゲインは竹林もちゃんと倒していやでゲイン君はなんか行っちゃったでしょも う, もう凶悪じゃないです か, なんかもう、うん、ちょっと行っちゃったかなあるよね<笑>なんかちょっとね、凶悪なんですよ今も、ね、なんか。なすかねあれはいかんですよ。あれ<笑>うね、ん、凶悪ですよだからこの彼がね、やっぱりこう与えるね キャラクターへのイメージとかもあんだけど強、強すぎて、うん、なんかその強烈さがね前、昔からね、番組でも言ってる通り、まあこれ見直してほしないんだけど、俺のなんか極秘データ公開ってやつかな。あれは割とみんなに見てもらって、いろんな人があーって言ってる回があるんだけどさ。あの時はだから、原薬のとか来てくれてる時な、ね、うん、の番組なんで、ね、あれとかの、ね、や見てほしいんだけど、いや、あそこで騒がれてるね。 あのキャラクターとかもねあの統計的なデータで見ると決してトップではないわけですがだけど27位1位とかだったかな26か21かそんなぐらいのランキングなんだけど、まあ、彼が使うとですね、まあ、そうはいかないわけですよだからものすごくそこはピーキーな使い方をしているので、まあ、みんながぜ全部のキャラがそうなんだけどアマ・キ、ま、ン、あ、もキングもさ普通じゃないじゃないですか。うん コンボもさ、どのキャラももうほとんどミスないわけでしょ。いや、多少ミスはしてるんだけど、それでもちょっと精度が、常人の精度じゃないわけじゃないですか。かあれは、ここ、まあいわゆる、理論値以上が出てるわけですよ。理論値ってみんな言うけど、いや、理論値どころじゃないですよだって理論値は理論としてで出ないわけだから、本来は。統計値としてはなんか出ない。だから理論的なのはほ統計値の方であって。 理論値最大とかみんな言うけども、いや、そろそれは出ないから、そういうゲームデザインになってるわけだけど、もうあそこまでちょっと領域行かれると、お、お、これはなんだってなんじゃないですか。<笑><笑>だからそういう意味でちょっと、あれは作ってる側もみんなびっくりだよね。そうですね。それはちょっとすごくないかみたいな。だからもう、うん、まあ何使ってもああなっちゃうんだろうけど、強い、うん、強いっていうかさ、ね。 それこそ社員使ってもちょっと社員じゃないじゃないも確かに確かにいやだからそょっ玄君があの集中してる時の顔も含めてなんか普通じゃなかったよねいやねだからもう言っちゃってんっすよあれ驚愕だったよね、うん、なんかねもう墓矢ってでもう名前からしてやばいんだけどでも墓いはどう見てもすごくいいお父さんじゃないですかそう人間なんですよあのお父さんがね人間 尋常じゃない集中力を発揮して頑張ってるところは、どうしてもちょっとね、やっぱりどうしてもちょっとこう、年齢的なももあって、破壊後に行っちゃったわけですよ、頑張れ頑張れうんうんうん。うんまあ、そういう結構力入って、まあ、面白かったね。面白かったね。やっぱね、暑、まあ、いし。いお互いが全てを超えていくみたいな。こう面白かったですね。面白い。久々面白い。ああいうのなお、オンラインだけじゃなくて、こう、オフラインでみんなでこうそうそう 見, う見れる日が早く来てほしいですね。ほんとそうですね。今はようやくね、うん、数人、 会場でっていうふうにはちょっとずつなってますけどね。そね、うん、あそこに観客が入ってね、うん、あの暑さを感じながら、やっぱね、大会続けてほしいですよね。そうですね。はい。というわけでね、その、僕は先ほどから非常に気になっておるんですが。はいはい。どうして、なんかありますいや、あの、後ろのお二方。はいはい。見えますちょちょこういう映って ん, んです<笑>見えますんなんかね、すげえムッキムキと、 な尋常ならざる<笑>すんげえ ム, ムキムキとすんげえ悪いリリーがいるんですよ<笑>そうそうああでもリリーはすぐ分かりましたよね、うんうん、シオンさんね前回来ていただいたそうそうまあギャラリーですけど今日のいやギャラリーに済ませないでしょほら<笑>威圧感がすごすぎて<笑>違うんですさっきから風間仁がずっとムキムキムキム キ, ムキ、うん、あの胸筋動いてる、ね。動かしてて動いてるここあのシルエットでちょっと見えるね<笑> <笑>ちょっと、まあ、わらかす、そんな、ね、その筋肉って、そんな動くんだみたいな。動くんですよ。うん、そう、な、やっぱり気になりますか。気になる、めちゃめちゃ気になる。え、でも、今日これで収録終わりかなと思ってたんですけど。いや、むしろ、ちょっとこの二人、ちゃんと話して聞いた方がいいんじゃないですか。喋、うん、ります。うん、じゃあ、はい、カウンターにもんで、交代しましょう。交、は、代、い、しますか、うん。はい、しましょう。じゃあ、原田さん、はい、いつもの、原田のこれはそっち行きますんで。はい。はい じゃあセットチェンジですはいじゃあネットアップを検索せな、ね、い、ねうんだねいい会社ですよはい<笑><笑>、はい、原さんいつもの立ち位置に戻りましたはいねゲストもちゃんと座ってもらいましたよ、はい、座ってもらいましたね初遭遇<笑>だからケンさんは原さん初遭遇 そ志保さんはわざわざまたえ長崎から出入りを始めてまたあの友達の家に泊まってなるほどなるほ ど, るほどあうよ用事があったと用 事, 用事ついでに来れる収録っていいっすねなかなかそういう時間ね<笑>まずは店主さん飲み物は何、はい、あじゃあプロテインで<笑><笑><笑>あったらでいいんですけどなる<笑>でどなる ごめんね、実は分かってたんだけど、それでも面白い<笑><笑>プロテインね、はい、よくわしたいじゃん、じゃあプロテイン、はいきましょうようこそ、ハ田のお会いらっしゃいましてようこそー乾杯乾杯すごいな、プロテインで乾杯初めてや<笑>プロテイン似合うなぁ、ね 飲, はい、飲んでそのまま、すぐ筋肉になってそうだもんね<笑><笑>身になるのが早いやつね そもそも普段何をされふ普段はトレーナーの仕事をしてますね。あやそうなんだ。もともとはトレーナーの仕事をしなかったんですけど、まあ、やっていくうちにいろいろ知識とかついていて、じゃあもう、教える立場になろ う, うあ、なるほど、逆に言うと、えどっちが先に、じゃあコスプレ、界隈に先に興味があって。はいうん、そうですねで ちょっと体も作るぞってやり始めたら詳しくなってその流れですねそれでトレーナーとるんですかはいはい今おいくつですか今35です35そうトレーナーやる前は何時に、はい、普通に工場とかで働いてました普通に働いてて で, でコスプレにはもともと興味があっあコスプレ自体はそうですね25245ぐらいですかねあっれたデビューとしては遅め<笑>、まあ、そうですね 学生時代とかあんまりそんなに興味が、うん。まあ、その、まあ、コスプレイベントではないですけど、うんうん、即売会とか、そういうのに参加してて。透明に見てて。って感じですね。透明には見てて。自分では、その時は、なくて。はい、何をきっかけに、いきなり、やろうと思ったの。えー、っと、きっかけは、その。鉄拳仲間と。はい。 勢いで始めちゃ喋ってて、で、ちょっとコスプレしようかみたいな、か結構やっぱ、いろんな層いるじゃないですかやっぱ、ユーザーも。で、その中にやっぱ似たような趣味の友達がいて、でそれで始めたたですえじゃあ、あのー、ケンさん、もともと鉄拳プレイヤーではあったわけです ね,、はい、ねそうですね。はい。鉄拳で い, いくつか、鉄拳、えっと、周いっぱいありますけど。 まあ、遊び始めたとか、初めて触ったのは鉄鉄、鉄拳ツー。鉄拳ツー。あ、はい、あ十3度鉄拳2です。は い, あのだだだだいの、ね。小学生ぐらいですね、うんはいはい。親戚 の, あのお兄さんが、ああ、やっぱ、ゲーセンでやってて、はい、で, で、ね、でそれで家庭用を買ってきて、そこから、ああ、じゃあ、その時からプレイヤーはプレイヤーだったんですね。そうですね。で、こう、プレイヤー仲間で、はい。コスプレやろうぜみたいな話になった。そんな感じですね。ああ。その、その時は何人ぐらいですか えっとその時はでもその友達一人と、うん、あとは鉄拳かけない同級生と三人で始めました。そ、う、の、んうん、その時キャラクターはどう、はいはい、かえなキャラクター鉄拳のコスプレではないんですよ、うん、初めてって。でまあそのあ言っても大丈夫。あ大丈夫です。あえっとコードギアスっていう。あォードギアスかの。はい。先のあの。おもうん、きるバナナンボじゃないですか。そうです<笑><笑>ね。ねそそのキャラクターですね、うん、の主人公。うん うん、ずっと「主人公っていうとこなんですけど<笑>主人公とでまあそれに関わるキャラクターだな、はいはい、あっ、はい、まずじゃあコードニアス好きが最初そのこうじてコスプレから入ったとう<笑>そうですね<笑>でもそれは一応鉄拳の友達とそのそう ま, また別の友達との3人で始めたはい、はい、そこ、ね、から鉄拳のコスプレにはもうすぐ行き着いちゃったいや 最初の頃はまあ自分ができそうなキャラとか、まあ、好きな作品ってなるとやっぱりこう格ゲーだったりとかするんで、うんうん、やるにはどうしてもやっぱ体作らなきゃいけないっていうの男キャラ上脱いでますからね、うんはいはい、<笑>結構やっぱ、あのーうん、そこまでたどり着く道ってすごい長いじゃないですか例えば、はい、その時って鍛えてなかったん で,、はい、でそこから、あのー、まあ そのあんまり鍛えなくてもできるようなキャラクターとかをコスプレしてで、まあ、そういうのをやってるうちに、うん、やっぱ男って筋肉あったほうがいいよなと思ってあで、まあ、そこから鍛え始めてで、まあ、鉄拳のコスプレもできるようになったっいうです、ね、その鍛え始めたときが、はい、大体年齢的にはそれが25ぐらいですね多分始めたの23ですかねそしたら。そなるほど、はい、ほに25で<笑> じゃあそれまではビフォーアフターじゃないけどそ ん,、はい、そんな感じじゃなかったかあ、そうですね全然鍛え始める前とか5 0キロ前半とかあったんでんああじゃあもともとそんな線がこう太い方ではなかったでも確かに首は細いし、はい、顔もこうシュッとどっちこっち小さいですよねだけどパンプアップされてるもん、ね、<笑>この筋肉でこう太くなってるけど確かにもともとそんなこうこう。 筋骨隆々タイプでは な, なさそうだもんねそうですねかそうですねその初めて筋トレ始めて1年ぐらいで2 0キロぐらい増えたんですよ、まあ、筋肉が重たいですからね、うん、はい、うん、でまあそこから、まあ、長く続けてって感じですけ、ね、ど、えーえー、最初こう誰にも教えてもらうわけでもなく腕立てあたりからああそうですね腕立てとかから始めてで結局やっぱその やっていくうちに、自重のトレーニングだけで、そういう格ゲーのキャラって表現できるのかなって思い始めたんですよ。ほうほうほうでその、当時、タイミングよく、ジムに通い始めた友達がいて、はいでまあ、それで一緒についていって、まあ、ジムに通い始めたってい、はい、なで、そのとやっぱ筋肉の付け方として、はい、ゲームキャラをイメージしながら付けたってことですよね。あまあそうなりますねだってほら、ね、我々モデリングを、はい する側なので、ええ、こう作るときは割と極端な筋肉の付け方をするわけですよ、はいはい。例えば胸筋とかね、ちょっと普通動くな、<笑><笑><笑>すごいな、<笑>そこって線形通ってるの。<笑>前の次なんか筋肉をつくとそこ動くようになるのかな。まあ、あの要は筋肉つけるときって。 いろんな部分動かすじゃないですか。まあ、で意識しなきゃいけないんで、その鍛えたい部位も単独で動かせるようにならなきゃいけないんです よ,、まあですですよ神神。神経が通るようになるんだ。そう。そう通るというか通ってんだけど信号がいくようになるんだ。そうですね。目覚めるというか。なるほど。さんあれですね。ちょっとせっかくなんで全、まあ、身撮っときましょうか。全身撮った方がいいちょっとね全身の動画を検査に、はい、ちょっと先に全身ね。身のようとっと撮っときましょう。はいはいはいはい。なんでビクピクやれます？<笑> なんとかルーレットとか。<笑>おい俺の筋肉って言ってもらって、ね、<笑>すごいな。すごい す,、ね、すごい。はい、こうなるんだね。大丈夫です。じゃあのゲームキャラでもそこは動かしてないけどな。<笑>そうそうそう動いてないです。ジン動いてないです、はい。それその確かにちょっとすごいなと思うのは、自分の体をデザインしてるわけですねあれ意ね。そうですね。狙ってできる。 そ, ねまあ、それは多分正しい知識と適切な食事、うん、トレーニング、うん、睡眠だったりとかっていうの必要になってくるん で, で多分スポーツとかだ と,、うん、と目的も違うし、うん、単純にその、まあ、ボディメイク的な内容ではやってないじゃないですか、うんにうん、そのスポーツに必要な、はいね、こう動きをやってるの で, そ, うです、まあ、それなのかな。 筋肉みたいなこと、をちゃんと突き詰めると、こういうふうにやろうと思えば、できるってことなのね。そうですね、でも原田さんも、今からやっても全然。<笑><あの><笑>なんか気持ち悪いな。<笑>原田<さ>ん<笑><笑>あの。<笑><笑><笑><笑>割と。コスプレ会で、俺海外で聞いたのが、あのボブをやりたい人が結構いて。ボブ大好きなんだけど。うん ボブをやろうと思って、体重20キロぐらい増やそうと思ったけど、無理でしたみたいな人が多くてああ、うんうんうん、割と取るのも大変あれ独特のあれは、ボブがすごい大変みたいなうん、うん。あれはま、あまあこの筋トレぐらい、めちゃめちゃ大変だった。無理だった。確かにね。さあ、ありがとうました。はい。はい。はい、まずは、ははーま、ずはそうっすかなメラ。はい。まずはでー、ま、そうっす。はい。<笑>こちら。 おゃあ待たせてお願いします。はい、どうぞ。こち吉田さんもどうぞ大参でございます。なんか原さんあれですよあの自分たちでクラブというのか部というのか、うん、こういう方々のことを肉体造形部というらしいですよ。あ、肉体造形部。はいはい。え最近割とみんなそう呼んでる。いやあのー。 ちょっと友達とグループっていうかまあ趣味趣味というか、うん、なんか友達いんで名前付けたみたい な, な分かりやすくっていうか<笑>、はい、体体ごと行くっていうのは肉体造形部という<笑><ご>い<笑>自分たちでおいしいです すごいながリアルジンがコロンがサクサクとか言ってました。 それはそう、<笑>綺麗に 落, ち 落, ち落とすなぁえ<笑>、でも使ってるの楽しいですああ、そうだな、はい、<笑>綺麗に落とすジンがリリィビューを使 っ,、うん、使ってる い, <笑>いいっすねいしのんさんこ、どうですかこの肉体いや、すごい、すごいですよねこれ筋肉の方が目いっちゃういきますこれ不思議なことに我々男性人もなすか筋肉に目が行く目を<笑>見える、見える、見るすごい見っちゃう目の前で、ね こうされるかも普通だろう普通の話とは違うよね。なん か,、ねえーうん、確かにすごい。あと彼がまたそのここの造形自体どうしようと顔がまたよくよく考えると顔はちょっと人と、ね、人顔です、ね。人顔なんか人顔。人顔なんですよ。うん、だすごい、ね。三島家の顔ってい、ね、お前で。人的んじゃねえ誰か言われた。あいやもう キャラクター見て。人できるなって思って、うん。<笑><笑><笑>これは体さえなんとかすればいじゃない。そうですね。肉体作り始めて、自分の中で変わったものって何かある。ああ、でも、その。価値観ですね。価値観か。はい、な、どうなん。その。なんだろうな。健康に対する価値観だったりとか。うん。 うん、何だろうまあコスプレに対する価値観も当然ちょっと多分人よりあのちょっと意識高いかもしれないですね。コスプレに対する価値観うは、はい、ど, どういう変化だっかうーん、まあ例えば、うん、自分が鍛えので鍛えてなかった時とか。うん だと多分体型合わせるとかって絶対考えてないしその人のまあ多分人のコスプレとかっていうとちょっとイメージ悪いですけど、はいはい、他人のコスプレを見た時に何も思わなかったんですよ、はいはい、その時ってなるほどでやっぱ鍛え始めてその体ができてキャラに近づいたコスプレができることによってなんかちょっと視点が上がるのかなっていう感じはありますねなるほど、はい、だから多分その体作りに 限らないんですけど、うん、例えばこういう造形とかものすごいうまい人とかが見てる世界と、うん、例えば僕みたいにこういうのを作らないで、うんあのまあ、例えば既製品の衣装だとかを買って着てる人って多分自然が違うも、うん、のの味あ、違うから、ね、多, 多分そういう部分で違いはあるのかなっていう。来たりだけどケガもしないしねもう骨折とかもしたことないし。 いやでも怪我はしますよ<笑><笑>その人よりもトレーニングの回数って確実に多いんで、うんうん、その回数分ちょっとでもエラーが起こるともう怪我に繋がるんであだトレーニング自体がそうかそうだうなある意味トレーニングが目るみたいなとこあるからそ う, そ, うそういう意味では確かにそういう怪我はあるかも、ねはい、痛めるとかもねそうですう、うん まあ鍛えたからといってあの骨折しにくいとかってことはないんで、当然車とぶつかったらああ、まあまあまあ、それもちもちろんで、まある、まあまあ<笑>はい、意味そのただそのアニメとかゲームが本当に自分の人生に大きく影響しちゃったタイプだよね。ねええ、まああのそれを仕事にしてる俺はいることで<笑>影響させた側ですからね。あそうだよねある そ, そ, そうですね。ここまでねあとめ結構ね開発でもあの ジってもう一人いるでしょあれ友達だもんね。そっくりなんですよ。あれもだからさっき言った肉体造形部の一人の 青, 青さんって方いらっしゃる。えあれあれお友達だったのいや俺どうなってんだこれと思ったんだよあそうなんだいや写真では見てていやどっちなんだって言ってたんだよね開発ではこれをたまたまこの肉体美の人がいやもう風間陣できんじゃねって言われてやってるのかそれとも ゲームとかから入ってこ、この体になったらどっちだろうねって話を昔からずっとしてたんですけど、ゲームからだったんですね。僕はゲームからですそうなんだ。そうでもゲームやっててそっち行くかな。うんうん、あんまりで も, でもその感覚がちょっと僕らの時は不思議ですよね。ね で, でも、俺はね、あのー、この番組でもテイラー・スイストになりたいって、うん、<笑>ある日思ったように、そういうのあるんだもんね。うんうん 俺らのリリー使っててリリーになりたいなと思うけどリリーのコスプレはできないわけですか、ね、そうそうそうそうそうただそういう意味で女性の方も結構コスプレのために体作ってるんですよね<笑>そうですね作ってる人もいますね作ってる人いますよね肉体造形部に女性もいらっしゃるんですよねいますね、あのー、プロのいらっしゃいますよねあそれはだからそっか結構格言キャラと か, だか筋肉がそうそうそう結構バシッとしてるキャラも多いからは足されると キャミーなんかやろうとしたら割と足の筋肉が落ちるんですね。そ う, で、ねうん、うなんだ。んだだアスカが、アスカにいいんだっけアスカもそうですね。肉体造形部ではアスカやってる女性もいらっしゃるすごいですね、ほんとね。<笑>ずーっと見ちゃうからね。でもあれ、ウィンウィンなんだね、じゃあね。そうそう、そうです。あの無理させてるわけじゃない、うん、ん本人が好 き, で好きでやって目覚めた結果、新しい価値観が生まれて。そう そう素晴らしい生き方をしているしかも新しい仕事も見つかる素晴らし い, いやこういうところちょっと全て全てみんなゲーム業界でもお、ね、<笑>うなんですよどの親は悪く言わないで、えっと、こういう世界もあるわけですから人生観が変わってるっていうね そ, うそこに生かされてるっていうのは素晴らしいことです、うん、みんながみんな僕みたいに一日72時間オンラインゲームやってるわけね<笑>そうです本当<笑><笑>、ねね、健康的な 最近コロナでなかなかそういうコスプレイベントも、なかなかあんまり開催されてないんだよね減っいです、まあ、減ってはいますね、やってるとこはやってますけど、あ そ, まあ、それでも、まあ、多分ん参観人数とかもやっぱり絞ってると思うんで、さっき言ったコンテストっていうのは、いや、あのー、それはボディービル系のやつです ボディビル系もいくつかあるんですかそうですねいくつかカテゴリーあって、うん、でまあその中で今流行ってるカテゴリーのフィジックっていうのがあるんですけどあそれはどういうカテゴリー、えっとまあ、コンセプトで言うとサーフパンツ履いてあの、うん、海で立ってたら一番かっこいい男を決めるみたい な, なそういうレベルの話ですねなるほどイメージわかりますねな何とも分かるこれは与党だから だけど日焼けしてなきゃいけないんじゃないあ、そうですね。でもコンテストの時は日焼けしますね。あ、それ日焼けをするのかします、します。あ、で、は、も、い、確か 5DU のょしてるね。はい、え、ああの、いわゆるその日焼けサロン的なところに行って。はい。あ、行きますね、全然。焼いて、で、サーフパンツ履いて。そうですね。サーフパンツ長さが中途半端だから。あのはい、はい。 筋肉の見える範囲も足はちょっと減るわけじゃないですね。あのー、一応まあ審査対象に入ってないわけではないんですけど、うんうんうん、重視されてる位置はやっぱりまあ上半身だったりとか。上半身。そのこそこまで一応もっとタフみたいな。あそこまではしないですよ。<笑><石に><笑>そこまではしないけども、はい、それは結構そのなんかが出られてこう、はい、こういいいい成績を残したわけ、ね。あ一応一位とかは取ってますね。そ、ね、<笑>れはエ リ, エリアはえっと関東とか日本とか。 まあ、全国まではや僕は出てないですけど、エリア、地方大会ですね、うんうんうん、地方大会とか出て、でまあ、1位取ったりとか。すごいえー、ちょっと変なこと言いですけど、ね、はい、結構だとここの肉体美に手に入れてから、ますか、はい、えー、まあ、そこはちょっと微妙なところなんですけど。<笑><笑>微妙は、まあ、どううあんまり多分 受けはあんま良くなないいじゃないですかね、女性には、えーそうかね、<笑>かちょっとそこ知りたいんだけど、はい、のいや、分かんないあの、今それを聞いて、そうなんだって鍛えるわけじゃないんだけど、はい、女性から声をかけられること、はい、増えたんですよ、そんなんない で, すあーでも、結構、入り口にはなりますね、そのコミュニケーションの。えー<笑>うん、コンテスト会場にしろ、はい、コスク会場にしろ。はい この肉体重を見た女性から、はいまあ、女 性, 人とはら、あのー、性とは限らなず同性でもそうですけど、はい、なんか、はい、すいませんちょっと。 いね写真だけじゃなくて、ちょっとさわさわ TBS かぐらいの声をかけられることが増えたんじゃないですか男性から増えましたね、<笑>え女性はたぶん、こういう風に、こういうふな認めしてると、たぶちょっと威圧感感じちゃって、時間がうるさいとか、たぶん、僕ぐらいでも多分、結構あるように見えちゃうんで、はいまあ、怖いんだそうですね、多分怖いんじゃないですかね。 うん、ああ、分かるけど。でも、ある意味、神神というのもんね、<笑>その文句っていうのは、はい、ある意味、ぼう、暴力の象徴でもあるわけだから。そうですね。そこを神という意美しさと、こう。力ではね、力の怖さみたいなのは、ちょっと垣間見、どう、どう、ですか、しゅん、しゅんさん的にはどうですか。しゅんさん、筋肉が好き。そうですね、見るの好きなので、うんうん、いや、見たら。 私はあーちょっと触らせてくださいみたいな。<笑>そうなんだ。へえー。<笑>ーいやわかるわかる。でもねあのこれやらしい意味じゃなくて筋肉で触りたくなるよね。ああ。あの皮の薄いとこ切ってやった時にこうね筋肉の線てくるとおお っ, って思うもんね。お<笑>おってなる。わかるわかるわか る, かる。それはわかる。 男 性, <笑>男性からのがやっぱり多いですね。これはどうどうい う, ふうに声が来るんですかもう筋肉すごいっすねみたいなそういう感じなんですけど多分男性の場合はその、うん、多分中学生ぐらいの時からそうなると思うんですけど、うん、筋肉に対しての憧れて多分絶対みんなあるんですか、うん、あれあれ男性って。あの本能なんです。間違いないです。本能にありますね。はいうん、で多分そういうところを刺激されて、うん、あの。<笑> 普段で多分、鍛えてる人ってなかなかいないんで、そういう場で立ってたら、興味湧いていっちゃう、みたいな。プロレスすら見たときも、そんな感じです。いや、だから、なんか、みんな背中な、ね、に立ったり、鼻水叩いたり、こうやって、うん、触ったりっするじゃないですか。あれはやっぱりこう、本、本も的に。このね、この、最近の世の中は、勝手にタッチする と, とか、あるとか、うん、そういうことは、 よくないです当然なんですけど当然なんですけどあのそういう理屈を超えてあの自然とフッといっちゃうんでんかそれは分かるけど、あのー、う分かる分かるなんか不思議と見てられるんだよね、うん、そう確かにね、うん、<笑>か人の目で鼻緒になれる時点でよく考えたらさ、はい、あ今気づいたら肌も綺麗ねそう栄養をね<笑>ちゃんと綺麗に取ってるんだよね スキンケアをしてる。いやスキンケアはしないです。それな い, い, な い, すそないそんだ。ん。なんきれいなの？やっぱ結構その内側からきれいになるではないですけど、ちゃんと栄養を取って、うん、体が適切なその細胞のコピーをちゃんとできるように出してあげるっていう。かかそうすると あ, あのきれいなものできます、ね。十五、ね、年前には絶対喋れなかったようなこと言<笑>ってましそうそう。原さんあれ聞きたいて。そのいわゆる無駄毛の処理とかどうしてるんですか？ ああ、あのコスプレするとき、ね、は、しっかりします。自分でそっちゃうあ、自分でそっちゃいます。えっと脱毛クリームとかでじゃなくてじゃなくて、もう、ちゃちゃっと。でも、そもそもそんな濃くないですもんね。そうですね、それはたぶん、もともとの遺伝子的なところは。もう、つるつるじゃないですか、全体が。そんなつるつるになるぐらいつるつるっすよね。避けてる避けてるもの ええー、油物。は僕はパクチー。<笑><笑>食べない料理じゃない。<笑>嫌い嫌いなんですよ。よ嫌い。<笑>縮めるももの基本油下げてますね。油、はい、も, も必要じゃない人間といあ、まあ、でも、多分、その。極端なものです、ね。だから、うんまあ、ジャンクフードだったりとか。うん、まあ、揚げ物だったりとか。 まあ、揚げ物そうですね、だからまあ、たまに食べるぐらいだったら全然大丈夫だと思うんですけど、ねうん、まあ、それを毎日食べると、やっぱ変わってくるんだよね、その、いろんなものが。はいうん、ただ好きな食べ物結構変わった、うん、いや、好きな食べ物変わんないですね。変わ何が好きなんすえー、カツカレーです。揚げ物よりも、しかもカレーって割と、割と脂質多いです。<笑>多いですよね。あのー、カツカレーってなんだろう。 <笑>体が求めるんですよね、うん、多分だから油を減らしてると、うん、油もやっぱり食べたくなるんですよ。うん、いや分かるあの、はい、あとこれね海外で見てる人意外だと思うんですけど日本ってあのインドってやっぱカレー大国じゃないです か,、うん、でか日本って別の意味でカレー大国なんですよ。うんうんうん、あの本当意外だと思うんですけど日本人ってカレー大好きですしかもあのちょっと日本ジャパナイズされた 日本人好みになったカレーなんですけどもそのカレーの浸透率や国民的食品なんでね、うん、だからこれはあの本当ね海外の人意外だと思うんですけどカレーって言われてカレーあカレー食べたいって思わない人いないぐらい、うん、避けて通らないですよねわ、うん、かるわかあのカレーは赤いのなあれはもうやばいです、ね、赤いのな あ, あれだけは何歳になってもやめられないからね、えー、ら。だから そのコンテストに向けての減量するときも基本的に油は取らないようにしてるんですけどカレーは食べちゃいますカレー食べちゃうのあのーあのー、脂質が少ないカレーのルーとかあるのでそういうのを使ってあ る, あるけ ど, ああるけ ど, あるけどカレーってすべてを台無しにするぐらいなんか<笑><笑>いっぱい取れちゃうよね<笑>はいそうですねご飯との相性がまたいいんだよな最高っすね、はい かっけえですね。なんか横浜も俺憧れるなって。横浜と横浜の神戸<笑>出身、横浜とか神戸出身でしょって。神奈川出身とか兵庫出身って言わないけどね。ああ、確かに。確かに。なんかでも食事の話、うん、さっき原さん言ってましたけど、僕ちょっと聞きたいのはよくその筋肉つけるのに良い食品とか食材とかの中で、鶏のささみ。 はみんな食べてるってよく聞くんですよね。ささみは食べてないですね。あれはじゃあ嘘なんですか。なんか、まあ、多分イメージじゃないですか。鶏のささみとにかく食べるみたいな。えっと、あのささみまあ多分内容はいいんですけど値段が高いです。なんであ の, あのみんな鶏の胸肉。胸のほうですか。だからサラダチキンとか売ってるじゃないですか。ああいうのって胸肉はい。えー、でってことは筋肉つけたい例えばまあ筋肉つける部位によってそれこそ。はい 食べるもの変わってきますよね。いや、変わらないです、ね全で。もう全部胸肉。です、ね、あ、そうなんだ。他でな ん, なんかおすすめな食材ってあります。ああ。まあ、例えば肉だと、今言った胸、ね、肉なんですけど、うん、野菜とかだと、その男性ホルモンの。分泌を助けるような食材ってあるんですよ。うんうん、そういうのを、助けてくれる野菜だったりとか。 食べますね、ブロッコリーとかほうれん草とか、うんまあ、そこらへんは結構ああのメインです、ね、それは生で食べたほうがいいんですかえっ、ー、と蒸すのが一番蒸 い, いんで す, か 蒸, す、ね、蒸すん だ, よ、ね、蒸すんだいや俺ほうれん草とブロッコリーねブロッコリーね自分の髪の毛伸ばした時はモコモコにそっくりで食べるよ髪の<笑>すごい嫌だった、ね、自分の頭振ってるで<笑><笑>だけど子どもの頃からね俺親にね食べさせられた、うん、そのせいかな、うん、なんか味噌汁がはい 味噌汁とかも具を抜くと、はい、汁がほんとそこにちょっと残るぐらいの味噌汁だったんでんかアホみたいにわかめとか食べさせられて、うん、ちっちゃい頃から鍛えてないのにめちゃめちゃ筋肉ついちゃってなんか相撲大会とか柔道大会っなんかポイポイ流れて、うんうん、なんか絶対食べ物のせいですよんかいいんですねこ 食食べべすすか食べま僕も親からめちゃくちゃブロッコリーとほうれん草を出されてたタイプなんで<笑><笑>気持ちは分かりますやっぱそうなんだ今後やってみたいコスプレうんああか鉄拳じゃなくてもいいですね も, もうちょいこそ鉄拳じゃなくて全然もうアニメでも、ねうまあ、でもやっぱり活かせるキャラって、うんまあ、この先もたくさん出てくると思うんで、うん、その都度あのあやりたいなとかアニメが面白かったりとかしたら、うんはい、やります 具体的には、まあねうん、あの特には今、考えてないです。鬼滅のの友達がいいいいいいだだっっっっらららとでででででで友友達達ががややややててるるるんんん僕はなななななすすすすそそそうううううよよにももちちちろしし結構ぱクオリティ出しちゃゃ自分でやる必要思 だ か, らそういうかぶりとかも気にするっ て, て気にするんですよね周り、まあ、ね、うん、ここまで風間仁にどハマりっていうのはあるで見た目顔つきいやそうだね顔つきとかねえ顔つきと似てるんかねえこ こ, もこんな、まあ、ハマるかっていうぐらいすごいよねいやすごい わ, いごいわあぜひ、ちょっと おじいちゃんで平八やってる人とか<笑>かなか。カズヤと か, か、うんね、友達がカズヤやってる。あ、カズヤやってる。結構あの顔も寄せてくるんで、あの見てて面白いです、ね。あ、おんカズヤじゃんみたいな。のキズメイクとかしたりして。そうですね。ああそうなんだ。カズヤは大変そうだね。大、は、変、いね。うん。カズヤはまさに筋肉つけて年取ってできるコスプレでもあるので、行くカズヤとかと並んでみてほしいけど。 いやもう今日ちょっとリリーとここ並んでる線が面白いね。そうこ、うんな線じゃなんか面白い<笑>ああ。すごいねやっぱりこう造形がここに出てくると。そう面白い。面白いですよ。